それからですね、えー、お知らせです、えー、と8月の1日から明日からですね、えー、15日までですねお店をちょっと閉めなければいけないという状況にです、ね、なってしまってもうお金がないとぶっちゃけですもうお金がない、えー、15日までですねあのないのであのお店にちょっと開けることはできないので お休みしますで何かありましたら携帯の方にですね連絡いただけるとありがたいですはい以上です暑いですね、うん、それでは